日本の皆様、大光善と申します。あのまあ、今はあの教会の先生としてお勤めでいます。その前ね、1992年、平成三年からねあの、2000年まで、それ、平成、まあ、10年間、それ、日本で、ね、留学しまして、それを勤めましたので、 それで、あの一応あの中国、北京、北京、ね、大学に通っていますけども、その寛大意味からね、あのそれを宗教信用とあの人の人間の鮮明の意味をね、大変あの興味をあの持ちまして、感心しまして、それであの一応、こちらのねあの、進学の修士課程をね、終了しました。 こ の, しのこの勉強中ね、あのそれはあのあの神様の衆、ね、の衆敗する詩観を書いましたので、ねそのしあの、このをねは9つの章をなされていますので、その 今, あのね、あの今はこれ日本あの中国語それで日本あの、英語と日本語の、ね、3つの言葉を書いていますので、 それであの、今の日本の方あの 日, 本のあの日本語の方は読んであります。あのそれでは今はあの第8章を読みます。その第8章は、主の神そのフのーその復活の賛美する。私の主私は 私, 私たちのためにあなたは死を あの賛否ってしなければなりません。そ, のそれはあの王国の神明の感性 で, である。それはあ人類の救うの一体な、偉大偉大さである。それは私のたちの父あの、神の呼び出しますあのそれ。それはあなたの、あの、あのあのあのまあ すまないとあなたの僕目的である。あ私の主、あら、私はあ な, あの、ま、だあなたの復活を挑戦します。まだ父の一体の力、私たちの神である。つまりあなた の, あの永久な人生の始まります。 それは、それは、我々は、それは、我々は、救われることが楽しみにして い, 知っているものでだけです。一ね、第8章終 わ, り終わりました。本当に、結局、ありがとうございます。好きだったら、もう、まあまあ、他の人にね、お伝えてください。そのもしあの、このチャンネル登録されれば、本当に幸いなことです。OK、まだ。